こんにちはさーこう す, けですえっと今日の動画は技いいっぱい載せました、はいうん、今回ね本当意味わからない技いっぱい載ってますなんでそういう風な技をたくさん撮ったかっていうとコンボとかつなぎ技の動画をみんなからリクエストで出してほしいっていうのを聞いてたんですけどただ あらやってクロスオーバーバしてとかねっていうのだけではなくメジャーなコンボだけじゃなくてこの技からこの技いくみたいなそうやっていろんな発見をみんなにしてほしいっていうのとあとはこの動画を見てあじゃあこの技からこの技やってみようってみんながそういう風な思考回路になるように今回のまとめ技集はね撮ってみました ぶっちゃけ、名前わかんない技がね、多いっす。なので、わかんないやつはわかんないってなんか上の方に出てるんで、あの、コメント欄とかにね、教えてくれたらね、これからそれ使っていくんで、お願いします。ということで、えー、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。行きましょう。